えー、スタバで作業してる女子大体ナンパ待ちはいどうも頼だよあやべ陰で全然顔見えない会いたくて会いたくて震える先生ね今日はマスクさせてちょっとやらせていただきますコロナウイルスが流行ってるし関係ねえ関係ねえそれは関係ねえ家の中だったら今日はむくんでおりますあのー、昨日からずっと風でちょっと。 今日一日中寝ててき、まあ、昨日ね38度4分あって今日になったら36度6分まで下がったんで動画撮ってるんですけどき、まあ、今日は顔から下は使わない目だけ目だけのやりたいと思います皆さん眼輪筋ってわかりますか結構昔の動画で眼輪筋トレーニングっていうのをやったと思うんですけど眼輪筋っていうのは目のこの周りにある筋肉でしてここを鍛えてなかったり ここによってまぶたがたるんだりとか将来こう垂れ目になっちゃったりとかシワになったりとかそういう原因になるのでまあここの筋肉がちゃんと使われてなかったりすると目が小さく見えたりとかするのでこ の, 目がこの眼輪筋っていうのがね結構目を多く見せるテクニックの一つになりますまあ眼輪筋がね弱いと眼輪筋が衰えたりするとドライアイの原因になったりすることもあるので科学的にね証明されてるし 今回、眼輪筋のトレーニング方法を紹介したいと思います。太郎をあげあげ。ま、眼輪筋を鍛えると何がいいかっていうと、まず一重の人、一重の人も二重になる可能性があるらしくて。これ友達もなんかね、眼輪筋をこうマッサージしながら、こうトレーニングしてたら、二重になったっていう人もいて。えー、すごいんだなと思って、あと目もね、大きくなるんですよ。ここの筋肉がこう弱ってるのがこう。 伸びるわけですから筋肉が大きくなるからこれ引っ張られることで目が大きく見えたりすることにもつながります最近ちょっとここに書いてあるのとは別に最近自分がやってるのをちょっとご紹介したいんですけど最近やってるのはこう眉毛があるじゃないですかあっ全反り眉毛イエイイエイ眉毛はこう一番上まで上げます上げたら一気に下げます 眉毛を上下させる運動これででこのしわとかにつながるからあんまよくないんだけどこ こ, ここが使ってる感じすごいするからここのたるみが取れたりするよねこれはこれはまあ1日10回くらいはやってるかな最低限はいということでまず1つ目、ま、ず目をギュッと閉じて5秒間そしてパッと開いて5秒間でこれを。 ギュッて閉じてパッと開いて正面を見たまま5秒間12345ギュッて閉じて12345次上12345ギュッと閉じて12345下12345ギュッと閉じて12345右目を大きく上げて右ね345ギュッと閉じて12345左 はい、これで一旦終わりみたいな感じですねほら な, なんかなんかわかんないけど大きくなった<笑>こんな1回じゃね変わるもんじゃないんであれなんですけどあともう2つ目が目をパッて開いて目をグッてガッて開いて8の字にする目をこれを5回逆も逆 逆, 逆回転 ももくろのココナッツで言ったら逆回転これ結構目にくるんですよね使ってる感がすごいある自分的にここの上まぶたのたるみが結構すごいんでもうちょい取りたいなって思ってるんでちょっともうちょいいっぱいやんないとなって思ってますやっぱ充電がないあとより目こうやってより目にしたりより目も結構ここ使うんで目にもちょうどいいんですよね優しいし あと眩しい目つきを10秒するこういうこういう目つき眩しいこれはねここもここ涙袋が大きく見えるようになります涙袋結構前に紹介したんでその動画も見てみてくださいこれこれやってるだけでここがプルプル震えてくる感じが出るから こ, こ触ってみると分かる少し膨れるようこれは涙袋が大きくなります絶対あと目尻を引っ張って上 を, 上を向いたりするとちょっと筋肉に圧力をかけて できますやっぱなんかどこの人みたいな韓国人みたいな顔しよはいということでこんな感じでね眼輪リ ン, ントレーニングやると姿勢系並みの目が大きくなったりとか二重になったりするので気になった方はちょっとやってみてはいかがでしょうかこれ定期的に毎日続けるだけでね1ヶ月続けるだけで全然違うと思うからちょっとやってみてください自分もねなんか過去と比べると本当に前と比べると目大きくなったと思うし自分で言うのもあれだけどもはい涙袋もなってる ね、結構昔と比べるとできたでしょ<笑>はいでは近すぎたはずではいということでこんな感じで太郎でしたまた次の動画でお会いしましょうバイバーイペノペノペノペノペノ